今日のおつまみ買ってきたのそしてヨガ行ってきたの今回の飲み物パイスハイサワーキンメアと王将今回はこんな感じの婦人です お化粧、うん、化、う、粧、ん、お化粧なんか変なの<笑>まあとりあえず完成<笑>メイクできた完成完成よいしょ。なんかさ今コメント見てたらさ結構王将の人いるよ嬉しい七色んさんと NS さん一緒だって嬉しいな ハッピー、ハッピー。よいしょ。バイバイ。バイ乾杯、うん。あとちょっなんだけどさ、あと十分が我慢できない。飲みたい。あ ち, ちょっとうん今日はベールかじゃんってやっぱりこれこれバイスサワーからいこう開けとこうか。 嘘でしょ。嘘でしょ。ちょっとやだやだやだ。ちょっと大変。ああやだ。あーあと何分？あま大丈夫。あと7分。ちょっとどうしたの？あびっくりした。こんばんはー。開設できてるかな。 大丈夫かな聞こえてますか聞こえてたらまたチャットの方にくださいそれが見れたらはい開始しますあ聞こえてるよかったですじゃあちょっと乾杯の準備しよう今日はねこれをバイスと金ミヤ用意したんですでバイス飲む時の割合ってどれぐらいなんだろう最しぶりすぎてちょっとわからない教えてほしいかも 半分入れたら多いよね。半分入れたらね。さっきね、これ開けたら、爆発、爆発じゃない。吹き出したの。もうね、焦ったよ、5分前だったのに。わー、綺麗な色。入れすぎかな。ちょっとこれぐらいにしとこう。じゃあ、用意できたので。今日も乾杯乾杯です。いただきまーす。うん。 おいしい。やっぱおいしいわ。さっぱりだ。うん。ほんとに止まったまたあ、止まってないや<笑>全然、おばさんだって止まらないよ。 毎晩まったの1回だけうんだもんなこれなんかさ私がすごい楽しい時間を過ごさせてもらってるから本当に終わり時が分からなくてけどもう社会が止まらないからすなんでも止まるほ<笑>にいつもごめんなさいなんだってまた今日もまあ同じような感じで。 ありがとうございました。また、あの、配信するので、その時にまた乾杯できると嬉しい。本当にあり、<笑>もう本当やだ、私。ありがとうございました。またよろしくお願いします。<笑>ああ。<笑> 折れない